ファイブコーシですおはようございます現在時刻は5時16分 私たちは今日セーシル諸島のマヘ島に向かいますというのも厳密に言うとマヘ島に向かうのではなくてインドのムンバイに向かうのですが安い経路をたどるためにはそのマヘ島でトランジットが必要なんですでもこのマヘ島リゾート地として世界的にも有名で最も美しいビーチを見れるということなので今夜は無事到着するところまでがゴールです おはよう直樹。おはようよね。みんな寝起きです。それではユーラシア日記番外編スタートです。サッカースタジアムです。ドローン。<笑>ウケるー。本当か、ね。国際空港で実際出れるかわかんないんですよね。出れたら。 もう世界一超美しいビーチで、男三人。あはは、あははって。こちらのホテルでは、日本が2位になった。A. F. C. アジアンカップが開催されたことで有名な。スタジアムです。出るチケットを持ってるのみたいな、出る証拠を見せてっていうインド出る証拠。そんなの持ってないんで。 あ, あなんとかチェックインしましまたやばいなこれとかなくても入れてはくれたんですけどまたセーシャル諸島で言われると思いますということでアフリカのマヘ島到着です温度も下がってます若干外の気温30度快晴 飛行機の上から見たビーチの状態からでもそのビーチの美しさがうかがい知れましたよっしゃ無事に空港から出ることができそうですなので我々はビーチへ向かいますと見てくださいよ皆さんなんかこれアフリカっぽくないですか一気にこう出会う人たちも景色もなんかアフリカっぽくなってます自然の多くある沖縄みたいですね 自然がたくさんこう森があってあピンクピンクかわいいピンクいいですね私たちの目指すバス停も石造りであ田舎館手作り感出てますよね全然近代的とは真逆ですあとパームツリーとかもありますよあ、っきやね ココナッツンわっココナッツがいっぱい落ちとるこれあボートもなんかいっぱいある、はい、子供たちもたくさん遊んでますね、はい、拠, 点拠点を作る、はい。ということで初の GoPro、ウォータープルーフバージョンで撮影開始です着水あでもいい感じいい感じあ海久しぶりつけてるつけてるあのボートの底ってどうなってるんやろ男3人世界一美しい道うわどんどん深くなってきよる う, <笑>うわなんか典型的なことしおる<笑>典型的なことしおる男3人悲しくなる 逆に悲しい<笑><笑>こう波も比較的穏やかでそんな高い波は来ていません船底はこんな感じですクラゲはいないみたいですねこのワタメたちが 本当最高の景色のビーチなので、あのインスタグラム今日上げておくんで、ぜひ僕のインスタグラムもチェックしてください。カニ、どこにいるかわかります、カニ。米はもう飽きた。ビーチフラッグゴープロ対決。イェーイ。ということで、ルールは簡単です。セット。あそこにあるゴープロをいち早く。 ビーチフラッグの要領で手に入れたやつが勝ちです顎つけて顎つけアンバーよーい出すあああああ来た来やりました<笑> やったぜ<笑>！<った><笑>あ、行ける<笑>ない本当に。余念開いてるな<笑>。わあ、めっちゃ惜しかった。<笑>楽しい、楽しかった。最高。わ<笑>あわあ。何<笑>これ、何これ。これ潜るしかねえな。<笑>ということでマヘ島の超美しいビーチからお送りしました。 我々は無事パスできるのか、う, ん、うまくいきそうじゃね。ここで止ってもまだ積極的で言われる可能性はある。最後の門入っていきます。今、米だけ通って自分ら2人だけ止められてます。イミグレの職員はどこかに行きました。私たちもパスポートを持ってまあなんとかイミグレ無事通過しました。 俺なんかあそこで止まったの見えたあ捕まってる捕まってるみたいな見てでなんかこう最悪ムンバイについて連絡するかなみたいな思っててあなるほどま飛行機乗れないかもなと思ってたんです よ, よかったですよ挙動とか挙動不審にならず笑顔で「はーい」とか言えば多分なんとかなるのかな結構そこはな何か重要視してるらしくて無事インドのムンバイへ今着陸しましたムンバイ到着でーす <笑>あそこに人が寝ていますマヘ島の観光いかがでしたでしょうかぜひこの動画面白いなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いしますにしてもインドはめちゃくちゃヤバいですそれはまだ明日ですね次の動画でお送りしたいと思います これから本当に大丈夫なのでしょうか。とりあえず最長時間番外編最後までご覧いただきありがとうございました。ハッシュタグコーシ